この後はアドバンスの話題でパターンマッチング。まず、部分文字列の検索の話題です。ある長い文字列ったら中に、指定した文字列パッドが含まれているか、含まれているとったらどこに含まれているかというのを調べるという問題です。例えば、この ABBABBAB っていう文字列があったとして、これはなる文字ですよ。その中で BBAB はどこに現れるかというと、 ここに BBAB があって、ここに BBAB があって、2回現れますね。この、こことここに現れますよということを調べたらいわけです。完成したプログラムを動かすと、え、A 点と、この ABBABBAB で、BBAB はどこっていうと、こことここですよという、2回場所が必要とされます。 では、いきななり全部を示すんじゃなくて、えー、この場所にちょうどぴったらあるかどうかっていうのを調べる関数 n マっていうのをまず読みましょう、えー、でストラがあってパタがあって、えー、長さがありますでちょうどこのストラとパタが一致しているこの場所に一致しているかどうかを見るのがありますですから、えー、レンが0、えーまあ、よりも大きい間、えーえー やるんですけども、うん、この一回チェックしたら連も一致します。だからこれは結局、連の回数だけ実行するんですね。そして、えー、この、ラのところが指している文字と、パッドが指している文字が、えー、同じかどうか見るんですけども、同じでなければ一致してないんですから、フォルトを返しす。で、このループが終わったところまで、長さは連分ですから、連分だけ、えー、全部見たらば、OK ね、オッケーなので、ツールを返しす。 この、連マイナスマイナスがゼロよりも大きいとか、星ったらプラスプラス、びっくりイコール星パッドプラスプラスとか、何が何だか分かんないと思う人がいるかもしれないけども、こういうふうに参照して等しいか比べて、ポインターすぐ次を指すみたいなのは、C 言語の特徴的な書き方なので、ここでお見せしています。では、次は、 ファインでたらさっきの N マッチはちょうどそのある決まった場所にパターンがあるかどうかというのを見 た, かったんですけども、えー、その N マッチを呼びながらあどこかにあるかを調べるというのがファイン で, です。で、円、えー、が0だったらば、えー、もちろん文字列の長さがないんですから、パターンは長さ、文字列の長さがないということで、なる l l をります。このはなる l を返すとかいうのは不思議なんですけども、Find Store は, は、 どこにちょうどあったかという場所を返すために、ストラというポインターを返す。だから、場所が当てはまらない。当てはまる場所がない場合にはなるという、まあ、実際にはポインターがないよということら定数なんですけども、それを返すようにしています。 さて次は、えぇ、ー、L を太られら連発と。例えばこのパターンが BB 入れたら4ですよね。4とかを入れて、それで、えー、L が連よりも小さい間。というのは、えー、このパターンの中で、これよりも後ろの場所にパターンがないわけですね。4文字あるんですから、4文字は残ってないといけない。なので、え連、ー、よりも小さい間、文字列は先に開き進めていって、 そのモジュレートは先に増やしていって、進めていくと、えー、残っている長さは減りますから、長さは減らす、うん。そういうふうになったんですね。で、その状態で、えー、これは、ここから後ろに当てはまるかな、ここから後ろに当てはまるかな、の順番に調べるんですけども、調べること自体は、さっき作った N マッチを使います。N マッチで OK ができたらば、あ、ここから後ろに BBAB ありましたっていう、このアドレスを返します。あるいは、ここの当てはまったこのアドレスを返します。 これがストランですね。当てはまらない場合は、丸るを返す。じゃあ、メインを含む、ファインドストランですけども、うん、さっきその、打った後に、印を打った後に、プットレップトというのを使います。これは文字 C を指定した回数を打った。で、カウントを減らしながら、N から、カウントから実行して、プットチャージ。まあ、後で使うのはちょっと見てもらいます。 さて、えー、メインでは、アーグ C、アーグ V を受け取って、で、A 点アウトパターン、文字列パターンなので、アーグ C が3でないったらダメよと。で、3だった場合、えー、今度は、ストラはアー V の2クラレンはストラレンのストラ。で、無限ループ。で、えー、ストラに、ファインドストラでアーグ V に、 ストラの中にアーグーにはどこにありますかそれから、レ、え、ン、ー、からストラ引くアーグー1だから、どこまで進んだかという分だけ長さから差し引くとだんだんこの長さが短くなっていく。で、えー、これで、ファインドストラで文字列を回ってきて、なるだったらもうないので終わります。そうじゃなければ、あこの文字列を、えー、記力して、 その分だけ先に進んだところにあるので、プットレベルで空から ArgV1、まあ、進んだ差分だけを差し入れたことだけスペースを打って、トンガレを打ってリターンす実行してみましょう。うそうするとこの、ね、これはね、あるいはだからこの AB だったらもっといっぱい こういうふうに、そのファインでストラと、えー、そのまま読み出す N マッチを使って、えー、繰り返しどこの当てはまるかというのを調べていく。こういうのが、あまあ、基本的なパターンマッチの関数の例になっています。ただ書き方が非常に C 言語のポイントを駆使しているので、アドバンスなんですけども、まあ、C 言語ではこういう書き方もされるということは、一応知っておいてください。 NC4 ですけもうこのプログラムをそのまま動かして、えー、OK なら、無印を先頭のいて、これだけじゃなくて、当てはまった数だけ連続して、例えば AV だったら AV のところを全部に、このトンガルマークを作ってください。これは簡単ですね。